おばさん、今日何ですか。今日ですね。はい、なんと、はい。第6回。はい。ガオです。お会いします。<笑>思ったよりも、会場の拍手は少ないでございます。はい、<笑>第6 回, 第6回です。募集を募る動画を撮ってから。うん、はい。もうついに本番来てしまいましたけども。はい。はい。いや、もうあれですね。動画公開して1ヶ月くらいなんですけど。うんはい、なんと今回。3名の方から。 おぼういただきまして、マックス鈴木と戦いたいと。はい、三名も来たんですか三名です。俺ワンチャンゼロかと思ってたんですけどね。じゃあ僕を入れて四人で、今回こちらの。はい、神奈川県藤ヶ崎ございます。ラーメンショップ鹿照さんで。ラーメンショップといえば大好きなネギラーメン。はい、俺の六十分一本勝負。はっきり言ましょう。オーブン用を食べました。せーの。ここの編集はお前次第だ。<笑>なんと今回、なんかありがたいおるがけを、そうなんですよ。なんと、ご提供。 いただきまして、何をですか。スポンサードをご提供いただいたんです。まさか、まさかこの回でスポンサードがなんとね、はい、ありがたいことに、はい。え、それは実際どういうものなんですか。説明したいなと思うので。はい、あのー、商品いいですか。商品、商品というか、商品というか、あの、はい、あのご紹介する商品を。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あの、はい。 商品こちらに。何か間違ったことあります、ね。<笑>違うんです。ツッコミどころしかないんですけど。<笑>はい、おそらく多分。あのこの侍さんは。言いたいことがあるんですよね。今回あの、ちらこなさんに、はい、スポンサードさせて、あの、スポンサードしていただいたんですけれども。チラコなさんですね。これ知ってますキング。いや、これは存じ上げなんい。<笑>これですね。あの。なんだっけしたか?。 読みながら言ってもいいけどす<笑><笑>で、こちら、すみません、白子菜さんなんですが、はい、どういった効果があるかと言いますとね、はいはい。はい。ははいい間食や食事の量を減らす。減らす、ねお。はい。さらにですね、うん、トータルカロリーを削減。ほなんでできてると思います。成分、ね、成分。成分。はい。おそらくですけど、えっ、ー、とー、葉っぱ。<笑>そうなんです。ほんと。正解です。はい、これなんとですね。はい。 シラコドイトという、はい、ほうれん草の葉っぱ由来の成分で、はい、特殊な技術で抽出された、はい、葉緑素おそうなんですよその何に葉緑素が何なんですかそれとですね消化吸収を穏やかにする働きがあって、はい、なんと満腹感を持続させて、はい、空腹感を軽減させるんではないかとおお素晴らしい商品になってますも自分体に、に健康にもいいし、はい すごいお得なものだと、はい、で、こちら多くのなんとか、はい、僕は飲むんですか、ね、でも、満腹感を持続してしまうと、はい、そうだうダメじゃん今からなんでガオをやるんだよ俺は対三人と対するわけ よ, わけよダメじゃん僕とキングの方で一緒、はい、させていただければな、はい、いただきます で, でですね、今、ま、実際飲んでみようと話をしたんですけどうちのポンコツスタッフが、はい、先に負けちゃったんではい実際キングにどのように飲む はラいララいいです、ね、これめっちゃ困るすごます、ね、えやすいけやすいですね、うんえー、じゃあ、早速ないただきましょうかはい、スイッチなホン当に満腹感とか選べるの あっさりしてる。飲み屋。飲み屋。本当ですか。はい、え、パッと見、結構あの、苦々しい、色してるけど、そんなことない。いや、そんなことないです、ねね。どんな味なんでますか。え、なんのフルーツな。フルーツの、すごいフルーティーな感じですよね。フルーツジュース飲んでるの、にかなり近いと思います。え、じゃ、あ別に、その、なんか、こう、どうやって格好、なんていうんですか。 構えてから飲む感じっ全然そんなこの白髪さんがんかい、えっぱ、と、いがっていう。 普段がですね、これ4980円なんですけどこれ一つでなんと、はい、今回もガオーパワーで初回、はいはい、500円500 円, 500円でお試しできるというで、何, 何色分入ってるの14はいお500円初回ホ本当いやもう僕に言われてもありますけど<笑><笑>すごいお得じゃないですかお得なんですよはいえこれどうやったらお買い求めできるんですかえっとですね、はい、ここのののの動画の下の概要欄のところに、はいはい 購入リンクが貼ってありますので、はい、もしよかったら皆さんそこチェックしていただいて、はい、あとポチポチっと行けば、はい、どっち宅に届くようになってますので、はい、はい、ぜひあの、見てみてください。試してみてください。はい。ということでね、はい、あの今回ですね、はい、来ていただいたんですけれども、今回はですね、キング、開設、はい、できていただいたんですよ。本当にマジですかはい。あんまり喋れないですけど頑張ります。本当にいいですか<笑>、はいいよいい どんなチャンネルなんですか。えっとですね、はい、孤独のグルメっ、はいう方がするドラマ、はいはいテレビーの、ああいう感じで、はい、まあ楽しく見れる、はい、YouTube チャンネルになっております。あ、じゃあお食事系がメインでってことはえっ、ー、と武士が食事をするという番組でそうです。はい。こちらも概要欄に情報を貼らせてあるんで、はい、あ、じゃあ皆さんもぜひあの山本さんの武士飯あの概要欄にリンク貼らせていただいておりますので、ぜひチェックしてみてください。 だからオファーもせずま戦いに飢えてる人たちって感じかな一緒に日本一級をうよ。戦いに飢えてる人たちを集めてると言っていたのでまあ、僕より強いやつの目を探しに行きましたスピードでなんかちょっと自信があるので追い抜かれない一人抜けして勝とうかなと思うのでよろしくお願いします、まあ、今回は僕が優勝するんで一緒に頑張りましょう いただきます、はい、たいでは手のいいい、はいいれただだて、くさカウントダウンの5秒から始めるので0スタートだったら、は い,、はいはい、いただきます5 4 3 2 1 どうも 王观多 インターネットに入ったしておりまし、ね<笑>まあ、めちゃくちゃ食う人。 とにかく、めちゃくちゃ早くのす早く<笑><笑><笑>あと、このね、ラスカル三人で、ね、<笑>解説席としてお届けさせていただこうと思いますで、<笑>どうですかあのー、<笑>でもちろん、山本さんは大会の会場だとか、はい、あの、僕がやってくる歴だとか僕よりも、うでし毎日はももう本当にもう、レジェンドみたいなですけど、<笑>その経験を踏まえた上で今回この今、 シを配信して、まだ特に特ですけどシはーいシ増加時期はどうには同期があるシ何かね、そこまで空が出てないシ で, でも思、ね、ったより飛ばす人もいないなと思ってシ確かにそうですよ実際そのね、ね、うん、テレビの大会とかだとやっぱ皆さん、早い人は1分とか で, そうですね、最初はシそう、そのまま作るイメージはありますけど今回だいたい、早い人でも2分かかるとか金年ぐらいシそうか ねまあ、いやそももやそじじいそうういい人がて、れにま回は、なん感じですねでも結構ねマックスさんも最初の大会出してた頃はもちろ健康がす、うん先行のタイプで確かに やっぱり僕が出た頃ぐらいはもう14年でと、えー、15年前後ぐらいからは、どっちかっていうと、ど結構結構ういうタイプだと思うんですけどそそれこそあの動画ちか っ, ななって、象、はい okay、で, で言いたら 体重がやらなくて、後半まで落ちるのもそんなに激しくないんですかね。 今検査があるんですけど、うん、マップさんって後半ちょっと落ちるんですよねやっぱり、うん、それを逆算するともし余裕がちょっとあればまあ検査をかけるんじゃないかなと見える可能予想してるんですよねいっぱいないって検査はちょっと多く違っていかこの中でちょっと自分で今一杯いトラックにかかってタイムかかりながら必要なことを調べている 聞やっぱり大会と、テレビの大会と違って、今回はストップウォッチとか、タイマーがないので、だから個人個人、自分でお決めがない限りは、1杯何分で作るとか、逆算ができない試合になってるので、やっぱりちゃんと時間を見ながら、自、う、分、んうん、でその速さをつかんるっていう中のは、すごくなんか、あの大会というか、この形式を初め て, て聞いてるんですけど、うん、慣れてる感じですね。うんうん いろいろな対策して、バイトを飲んでる感じをすの。 アメリカン以外、座長してる方は大会だとか、あと1時間こう、いっぱい投げ盛りを届けるっていう形式を拝見したことがない方しかいないので、どれだけこの自分のペースをつかめるのか、すごく気になってきますよね。 ちちょうどがてましゃ、うん3回1回遅れて、うん回さ、も う, でそ う, そうまあ、ちょっとさっきもあの、ケンちゃんさんがもさく車のまだったら抜けるんじゃないかって話はしたんですけど。ケイさんなんんとなかあの、先日えーとあれなんで はい、バービーさんの、あのー、ワンパウンドみたいな。うんで さんも先端のバーガーキングさんでイベントだった1個のハンバーガーで確か 600g ぐらいあるバーガーのイベントをやった時に8個食べたらしいんですよほほほで僕もあれ食べたんですけどかなり脂きつくてそして僕はちょっと気持ち悪くなっちゃってるんですよね途中で、うん、でもその8個食べられたのは加工版とかにちょっと満腹になって入りたくなった。て こう、入れられるポテンシャルはあるんじゃないかなっていうここもちょっとその後半取り上げますか仕方が見事ですよねこんな気が当たってますけど、あのマックス、キサーファーでまでこうやっれてないですけ<笑> <笑>なるほど、ンんもん本当に今、ちょうど10分経過しましたけど、マックさんと、えー、ケンティアさんの5杯ということで、だからもう、今、出場者のほとんどが、大体2分にいっぱいペースぐらいで食べられてるんですけど。 まあ、本当に何だろ う, かこう誰も忙しすぎずかといって、忙しすぎずなんで、ペース的にはすごくいいように見えますね。<笑>もう10分あ僕は 最 近, その最近のいわゆるテレビでやられる大会なんか、まあ、昔からもそうですけど、あの濃厚系だったりとか、いわゆるチンしさっぱりとしたラーメンだったり、結構、ジャンルバラバラですけど、まあ、今回のガオなんかはラーメンショップさんなんで、かなりね、豚骨も効いてて、多分、背脂なんか、しっかりと、ね、入っているようなラーメンだと思うんですけど。 そう山本、ね、さんだったら、もし自分が大会であったとに、もうこういうせき油が出ずに、濃厚な重たいラーメンが作ったら、きついですか感じたことがない。それれににに は, いはえー、こ, こまでで油は気なななななならないならないいの方がるかかもしれないあ確すね 2017年に結社の時は自老系のラーメンです。け、は、けけどどあのでもちろんん比べてるわけじゃないですけど まあ、大体、こちらのお店のスープは普通のラーメン食材よりも倍近く材料をつけて入っるタイプのラーメンなので、うん、やっぱり本当にラーメン食材の中でもやっぱ重さはあると思うんですよね、濃厚な味にはなかってると思うので、うんやっぱね、僕だったら、やっぱちょっときついなと思 う, とうラーメンだと思うんですけど。 あ作るのテレビではあの10杯以上先に作ってるネットーだと大体遅れが生じるのに、うん、あの余分に作ってないの作れてないさんこう見ながら、ね 日々日々と作り置きもなく作られてますけれども無駄ないですね 結構ねあの試合としてはかなり序盤の方ですけど、マ、ま、ッ、あ、ケタ ー, ーこれマクってきたということで後半中盤から後半にかけてこれが成功なのかどうなのかそこではありますよね。結構ペース上げてますか確実にだいぶ上がってますね。あ の, のペースですね。三十パー以上。十三十パー、ね、余裕で。二分いっぱいペースだと。先ほどちょっとそのオープニングに疲れてたか分かんないですけど。 あのー、皆さんの目標配送を切ったに、20杯ぐらいって話をされたので、はいはい、いや僕の方はあの、あおりとして、24杯はいくんじゃないと、うん、24杯食べても多分7キロちょっとではあるので、はいはい、あのー、大会選んでね、それぐらい行ってほしいなって思うことを言ったんですけど、はいはい、このペースは24って、でもちょっと少なかったかもと思われるぐらいの。そうですね、皆さ ん, も入ったんです しめしめしめ<笑><笑>おじちゃんなんでおじちゃんなんで閉めちゃったけど、はいはいはいね、2キロ前後ぐらい食べにてるんですけど、うん、ペースとも相変わらず変わらないですね、うん、皆さん もうとにかく木村さんがもう僕はもうハルクみたいな気持ちをしてて<笑>彼には頑張ってほしいという特殊な姿がデカすぎるちなみにあベンチプレスは170キロ上げることですじゃあるよ<笑><笑><笑><笑> ちなみに皆さんもう、木村さんは彼女いないと思うので、今、い狙い目です。はい将来有 水のフィリップってきてるからマックさん結構やっぱ水飲んでるそうですねなねだかあのーこんなに売っ大会と違ってやっぱりそのツルヨー効果もの少なくて出来上ばっかりなのでやっぱりそのテレよりは熱さの豆腐やると思うんですよでも水でねあの取りぎ過ぎてしまうと容量使ってしまって食べられない場合もあるんですけどいやあれが 内部から熱中症になる場合は、ね、そうなってしまうと余計手が出るのであの水をね、こう節約することが一緒で取る の, ううのでも本当に後半になっていないとわからないことだと思いうーメンりるではも、ますてていいうかあのあにしても、あにしても、るとかににししが 濃くくなってくる、めっちゃ食べにくくなってくる感じなのでさあ、まあ、あえてこの水で体えないをためるっていう意味でも あ, ある程度はね、取ったほうがいいのかなとは思ってるんですけど、ー本当に圭さんもあんだけミストラーに食べてるんで、えー、営業強いんでしょうね、きっと。 ほとんどいっていますねけど10分ちょっといってますね、僕だって。 暑いですよあれは、うん、ちょっとこの、うんうん、個人的には。 N、ちゃんの場を見ていると、体を出したりだとか、食べ方のペースを考えながら食べているのが見受けられるので、本当にあの慣れているフルートファイダーさんという感じがするんですけど、け、うん、K、さんもこんなふうる水も取らないし、動きも少なくて、食べ方がこう、3杯とか食べれるページに、思、うん、ったより一番読めないですよね。あり どこでうほうら、うほうほうほうほうほうほうほうほう怖いほうほううほうほうほうほううほほ よ、は、っ、い、もうすぐトップの方は3キロ弱に踊りつけようなぐらいですけども今20分経過で20分20分で経過で今ケンチャンネルさんは88吉田さんは6真木君さんが9圭さんも4どうですかね、はい、でも。 20分経って9 8だと個人はかなあーあの<笑>後半ペースをということを考えると、もうちょっといってても、うん、あのマックスまで詰められないんじゃないかなっていう、個人的には懸念がある。<笑> 後後半半半とととでででられれるるっって全然て後半っていいくくが量のの分、分で食べてもしてもきれなに、はい、にありますので個人的とこイスが、ね、とこはありますけどちょっと難しいですね、やっぱり結構この中盤あたり で, そうです、ね。 すまさんよく分からないですけど、うんないんですけど。<笑> ちょっと後ろから見てる限りだと、ええー、共通してその一口が。口の中に含る時間は長くなってきたかなと、うん。そうです。うん、ちょっと飲み込む、自分を飲み込む。咀嚼が多くなってきている感じが。はい。おお。うん。僕三十倍感じてる。 そもしかもここからだとみんなの表情が多分今ケンチャンネルさんと今さんね表情ぐらいしか、うん、ちょっとわからないんでこの二人、うん、マックスさんとケイさんの表情が全く見えないな っ,、まあ、って見えないのがちょっとっやっぱり楽しいですけどあのーケイちゃん 終わりにいけないみたいな感じになってるのかなって感じがするんですけどケイさん、十一杯食べれるマステさんとケイさんはなんか自分のペースで標本を食べてる、うん、そんなような印象をちょっと受けるのでまぁね、ちょっとプレッシャーであのー、けんちゃんさんがん自分のペースを崩さないといいですけど、うん、とシンプルに見せるのに辛いですね<笑>お腹すれてきましたね<笑>そうなんですよ<笑>皆様ちょっと分かってないのでただいまですねもう。 夜の9時前ということで、うん、夜飯は食べておりませんので、めっちゃ、めちゃお腹がすいてました<笑>、はい<笑>まあ、もう30分経ってですね、ら、県内はすごくいい香りがしています柔軟<笑>にしてますね<笑><笑> <笑>だいぶペースが速<笑><笑>い。はい、はい、こう巻きで<笑>。そうですね、だいぶ現場をつちい て, てきまして。<笑>ここから、こういかに自分のペースに落とし込むかが勝負ですね。うんきっと 日本産も早く思う、けど30分前後あーどうですられ、ねうんまあま、ちゃって、すれちゃったりあー。て。 なるべく周りはいないような感じだったんです結構周りが見ながら。僕はやっぱその先行だったので、うん、やっぱグリってやりますね。で、うん、抜けた後に、いく自分が追いつかないように、逆算して、中盤以降やってるので、うんうん。やっぱ見る。パックしたん、十一回。パックさんとかは逆に追って、追いついてるじゃないですか。ね、ああ、そうか。うん。ただそういう時って、周り見られます、ね。 皆、ね、さん、7杯食ってることもとまととう思んですすけどインチンる のり す, もうったですあでもこれはい。<笑>はい<笑> 生涯死ぬまで、まいたですね<笑>、はい、こっち側に、選手側としてはなかなか、<笑>寝るかなさんでお願いします<笑><笑>あのに っ, てなって感じですね。やっぱ 画面越しでも冗、ね、長伝わるものですけど、やこう。実際僕なんかの回復側というか、現場でやらない方で見るのは初めてなんですけど、あ、は、の、い、本当に色々と医療がとか保健なーっていうのは伝わってきますね。はい タイミングがあったりとか、それとも苦しい？まんまとずっと言ってるとか。そういうことか人によるんですよね。やっぱり。ー山本さんとか井戸川健さんとかは内臓柔らかいので、10時とかって言っるう壁がないんですけ僕はめちゃくちゃ壁があるんですよ。だいたい当時だと 4k 5k ぐらいだったので、1回ここまで詰まるはずなんですよね。<笑>で、ポチッと。<笑> <笑>壁が僕は使いまして、ね、こ<笑>れはもう袖は、一生 で, で詰まっちゃうと、僕て。えー それがちょっとペースのタイを間違えるとあのによてると、る全起こりうるてにしいんですね。 いいです、ね、あのそんなにあるっても知らなかったんですけどあのマックスで、はい<笑> <ペー>うん、ちょうど最初の1回目、そ、あのー、このテントのバッターを紹介したのが、たまた、あ、ま、地元、今、住んでるこっちなので、こちらのラーメンショップとかよく行ってたん で, すよで、その時にチャレンジメニューがある前にっちょと、のんですー 僕たちのおにぎり、うん、さんか、今、ちょっとこっちの方でお話もあったように、もともと北関東をお伝 し, したんですけど、こっちに引っ越して、昔からお見していただいたのに、川崎に住んでいる人もお母に引っ越してから連絡をいただいてないすで、飲みのお誘いが一回も変ってないんですよね。<笑><笑><笑>えー そうだね、確かに。一回は近くなったんですけど、心は遠くなっていま、<笑>お悩みの戦いなくなってしまったってなある嬉しいん<笑><笑><笑>ううです、ね。 うん、ありがとうございます。おかかりがとうございますすすすすなななんんんででででよそそののとといいいううう兄ちゃあがねなかねまもう5年以上<笑><笑><笑> スマートさんは僕はとっ、ね、食っは半年以上経営されて。 おお、さんそこで、ああ、優しくしてくれたんですけど、まあ、その、まあ、酒飲む。ああいうやつ死ねみたいな、出てきたので、まあ、もう一生練りもと、ね、<笑>一生練りしようと思なったんですけど、はい、した方がいいかな、ね。<笑>美味しいかなと思いました。<笑>そんなもう、今まで、あの、先ほどまで、ちょっと詰まってた感じ、けんちゃんさんにはめぐられたのです。いっぱい、なんか、落ちたような感じで、うんうんうん、それはそうなの。は ちょっと味付けたかなっていうところですね結局こう、後ろから見ててもケイさんは口に溜まってる様子だったことは全くないというかほうそ食べてる感じですよね、はいはい、あんまりこう、頬うってる感じは確かにそうなん マックスさんはもうちょっと白目を向くんじゃないかと予想してるんですが、イ<笑><ーん><笑>さんはこういうことしま す, からそうですね。マック あの…言うてしまうと、容量が見えてる動画もやられてて、あの人はどれぐらい食べるだろうってっ分かってると思うんですけど、ケイさんですとか、木村さんで、ケンちゃんさんなんかも、どれぐらい食べられる方なのかっら、皆さん、お互いが知らない状態なので、ね、そうです、ね、ちょっとそこは見えない大会スキルちょっと、嫌です、新人は1人でいいんですかね。<笑><笑>何も<笑> コース三と言いますからね、今回のは<笑>はい。マックスさん十四回完食で日本十四。回<笑>大穴が三と言ったら、それはもう大穴じゃないですから、ね。穴<笑><笑>。本名名本命名とい<笑><笑> ただまあ見るかのり欽ちゃんさんに圭さんに関してはあの中心 あ, ーあんまりスピード変わらないというか、うん、そう自分のペースでつかめたのがてるのかあるてので。うんうん いいですすででねね35 25分分っとこそもうね、折り返し中盤戦入ってますんで、うん、ここから多分、選手おのおの、最初よりもレースを見せるころかと思いますけど、ここからね、かなりその序盤でのくのは簡単なんですけど、一回抜くってますいそうのはすごく大きくなってきます。 逆にこの中盤でマックスん抜いてしまうと、追われるプレッシャーっていうのもありますからね。<笑>どっちがなですか、ね、どっちが楽ですね。<笑>うう<笑>今もうここで突き放しちゃうことが。そうですね。けん、ね。チャンネルさんもちょっと。まあの、一口が。えだから、やっぱ、落ちてきてしまったのかなっていうのは。 ますか皆さん端入やっぱね、熱いラーメンを食べるときっていうのは、ハンタージョージを習っても、こうやってやったほうがいいかもしれないですね。で<笑><笑>あと<笑> ちょ、ねね、っと<笑>私はあの製造一応させていただきたいと ね、そうだだねまままほんと正直あの僕もマックスさんがテレビの混合戦であったりとか、うん、あの前回のテレビの曲あおったりとか。 なかったりはしいたんですけれども。どああ、おじさんありがとうございます。来ました。来ました。来ました。久しぶりです。あどうも久しぶりです。来ました。あ来ました。間に合いました。ましたましたましたいい<笑>スタートして同時に来たわけ。まあここでですねあの三十分過ぎましてあの現場も落ち着いたということで、ここであの通常のラーメンを買って。はい サーフでね、イハーフでいただきまして僕食べたことないのでこれが大会にきついのかどうなのかちょっといただいていただきます結構背脂入ってますよ確かに入めっちゃうまいめゃうまいやいやほんこの次 ままでででってませんんしたんでちょっとにたるあちょっ と, ネギとね、こちらラーメンショップなので、ネギとおにぎあ これは？きついです。マジでこれ小豆ってどうなって中村いやそうですね。うんやっぱりその耐えられてる出来なん、うん、やっぱりそのラーメンショップ絶えましくちょっとしょっぱめで、うん、出汁の効いたというか、鶏ガラの出汁を効いたような味わいだいったりもしてて、まあ、全体的にこう。何がそういう目ではあるので、うん、こ, これを1時間食べ続けるっていうのはすごく。も, も, もちろんなんですよね。やっぱり。<笑> ここれでこう飲み込めなくなってしまうかな個人的に思いますけど、あのー、いっぱいで食うのは幸せすぎる<笑>なんですね。<笑>うん す<笑><笑>まああの皆さん、まこれ 毎, 毎回というか。 そうです、ね、うんですごいすごいな。うん うん、ちょっとやっぱ中盤から中盤にかけてきてちょっと待っていく、うんです、はい、この時間帯ブックさん16杯完食。感触マックさん強いっすねこれ、はい、この辛さを知ってるので見てるだけで胸が痛く な, くなってくるクッてしてきますね <笑>とにかくうまいです。 2杯3杯1杯の方とかなりスープ吸ってくる麺なので実際はもうちょっと重量が完食した際にはあるんじゃないかなと僕もちろん食べていくると思ったんですけどだから最初こうね20杯で6キロ弱なんて話はしてましたが20杯食べたら7キロを上超えると思うんですよ実際今皆さんもこの時点で5キロから6キロ前後食べられてる状態なので ちくなですか数点<笑>高く上げてきますね。 でもね、あのー、多分見てる方の中ではそので飲食のマナーとか気になる方もいらっしゃると思うんですけども実際にやっぱ僕ら応用しますといわゆるの方向近くがいなくなったりもするそれぐらい品が膨れるの で, で本当に、ね、その意識がすごくちっちゃってだから僕はできる限り勝とうとか負けようとか負けそうとか何も考えずに心に食べてることがある。あ は確、い、かに思い込む<笑><笑>一回でも食べたくないとかちょっとまずいと思ったっ瞬間に食えなくなることは確かにある。いや ここでまたちょっとおすすめしたいんですけど ラ, ラーメンショップさんなんであので濃いめとか、まあ、固めとかしてはできることなんですけど個人的には薄めやわめめっちゃうまいと思いま す, すちょっとフォークでですねだいぶやわめになってしまったんですけどこの麺 め, めっちゃうまいですねやわめんじゃん、えー 絶対に味ますもあるんですよね。薄め薄め薄め濃いめ 経があり ま, す、ね、まただ、今朝の、ね、人柄でございますね味はケを、ケインは濃すぎといって、濃いめの下に、ケインがあるということで。 ボディ<笑><笑> い, はい、はい<笑> ここで今集計いきましたねケ ン, 13 13、まあ、ケンちゃんさんがががあ、ささんんんとケイさんがまあ横並びということでマックスたはちょっと頭一つ見てるのかなというところでありますね。 そらく、勝ちは揺るがないかなっていう、うん、そ, の そ, そうですね、本当に序盤のペースぐらいで、ただ進めて、マックスだが完全に止まったっていう状態でないときは、負くことはちょっと厳しいのかなっていうところでありますけど。<笑> 多分今、戦っている方みんなが、容量が余裕はきっとあるんですよ。やっぱり塩分だったりとか、油っていう部分で、飲み込めない。はいはい。っていうところには、きついてると思うんですよね。<笑>本当にね、その、大食い勝負、その容量だけでは見えない。そういう、ね、力っていうのがあるので。やっぱりちょっとこのマックスさんの。 息の長さ、そしていろんな食材となってきたっていう経験の多さ経験値う ん, うんやっぱりょっとここで少し差が出てきてるのかなっていう印象は食材になればなるほどやっぱそういう経験がある、ね、そうですね<笑>で自分の家の持ちようだったりとかそれを食べ50分経は残り1分です食べ方とかっていうのはやっぱ り, りがここで小さく動きましたね、はい、すごい日本語皆さん14回から もうお腹がいいっぱいですいも時そうですあそうです ね, そうですね早い<笑>早い<笑>早みたいな<笑><笑>ち<っ>と<笑>いやすごいでも本当にケンさんの忍耐力ってすごいですね。かもう10分までしっかると 分に一口それが限界の時もいっぱいあるぐらいなのにちょっと序盤に近いようなペースで今また食べ進め始めましたんでいやでもすごいなもう本当にあに、のー、やってる方だけしかわからないホンなんですけどそのー1時間で 通常体感しては3倍ぐらい長く感じるんですよ。何分経過って言われたらまだそこみたいなぁずっとと思ってて、そして基本的にやっぱ30分40分ぐらいが決まってくると、えー、そういうのにやっぱ二十分とかもう三倍、本当に長い感じの時もあるので、今本当に、ね、この苦しいのに食べなきゃいけないけども五分1分ってのが本当に辛い時間だと思いますね。いやもう終わり。いやもう本当。 してててててくくれれれななっっっっとともう残残りり分分らいいいいいいでででで早終わる帰思ったすすすすすごいうわすご杯ここに来だかんんじゃないですかトマックさけど、えー、僕だったら今その時点で4杯食ってやってますね。<笑><杯色><笑> 日<笑>杯で今あの止まってると思いますねまだった。水8リッター飲んでるからそうそうそう。<笑>そうですよ。これで8リッター飲んでるの で, んで4杯で止まっちゃうかなうっていう計算、ね。ま<笑>あそれでもだいぶ食ってる方行動、ね<笑>。まあそういう量 9.5 ぐらいいたと思います。<笑><笑>ただ水8ですねで。はい。およそ水が占めてると思います。<笑>もう残りで今動いてるのが。 A さんマックスさんもし、正直ですね、やっぱ大会とは思えな い, い、1時間の戦いとは思えないぐらい、後ろから見ても、あの皆様の横側だとか、背中とか、買ってないので、はい、やはり今、こう戦ってるのは、容量ではなくて、はい、他の要素でやっぱ辛いんだなっていうのは、見てて、取れますよね。さ、はいま、で わい5分では終盤で橋動かってるんで す, すげえなの、ね、スープを吸って一杯400前後と判断しても、マックさん、この濃厚なラーメンって7キロは超えてるっことになりますから。 水もね、もちろん1本伸びてますから、まあ、1リッター半ぐらい 1.5 リッターぐら い, でぐらいるんで合計多分九9キロ近くはね入ってるのかなっていう感じで9キロっていったらもう15犬ぐらいですかねそうだねは、まあ、いこん な, い な, いない量ですよ。 さんでも8キロ俺今増えて怒 ら, られますから、<笑>お医者さんに。は<笑>い、過ぎたと怒られますからね。そ<笑>れに今この1時間でマックスさんを太っているわけですから、どれだけね。心臓といのかな？とかっていうのは伝えるかなと思いますけど。でも、けんちゃんさんもね。全く止まることはなく、ゆっくりですけれども、1口1口運んでますね。 もやっぱ諦めた最後ままで食べてま す,、ねうんうん、すごい。1時間止まらずに、ね、箸を進めるっていうのはどれだけ大変なことかっていうのが、やっぱね、皆様も普通にご飯を食べて、1回食べたらもう10分、20分でお腹いっぱいになっちまうと思うんですけど、それをね、3倍、4倍と続けるわけなので、本当に大変なことなんですけど、量に限らずですけ、ね、1時間食べ続けるって、本ですよね。 もうなんか伸び込めないんでしょうね。 お肉ですけいちゃんさんのように口に入ってても飲み込めないのが分かりますしけいさんのように入ってないんだけど次がも入れられないっていう気持ちもすごくわかるんで。 終盤の最後の最後で今じゃないで終了で出てる終了です、ね、んな感じですリまで始め、ねね、まして始めましで すぐ<笑><笑> で, で, <笑>てていいです。はい<笑><笑> お疲れさまでしたでも本当トに1時間おも<笑>っとく大変な戦いだったと思います早速なんですけれども、えー、今回ですね結果発表をさせていただきたいと思いますお願いします今回ですね4位の方が木村さんで合計結果が8敗でございます今日初めて戦ってみて、まあ、結局やることは<スッ>自分1人で食べるってことだから変わらないのかなとは思ってたんですけど検査、はい、配分っていうのはやっぱ毎日の影響すること いや、厳しかったので<笑>いやもうなかなかね、僕も初めて大会出たとき、そうでしたけどあの、人に引っ張られたりとかして、自分の実力が出しきれないっていこともあると思うんですけど、でも本当ですね、後ろから見てて、めちゃくちゃ投資がずっと消えないのはもうたんで<笑>い、本当にですね、あのハーパイということで、4位って結果になりましたけれども、本当にお疲れ様でしたということで、まあ、ちょっと次回、顔があるときも、あのもう視聴者の方も楽しみにしてますので、よろしくお願いします。 した続いてですね第3位の発表ということで第3位はケンちゃんさんで、えー、結果はですね13倍でございますお疲れさまケンちゃんさんも今回大会とか人を者さんがるのは初めてだったの、ね、結果どうでした自分の思ったようにきましたか全然っす全然なんか今までにない感覚で、えー、これ以上入っていかないような、えー 中盤ぐらいまではこうマックスさんと1位2位を争うような形でやられてましたけど途中で、ね、ちょっと手止まってしまってでも本当にずっと箸は絶対に戻さずにもう口の中が、ね、常にある状態もう食べることをやめないっていうのはもう本当に事実かったの で, で僕らちょっと感銘を受けてしまいました。 皆さんもなんかもう本当に YouTube の方でもね活動されてましてとんでもない愛を送ってますんで今後もですねあの顔大会がある際には絶対に力つけて優勝を狙ってくる選手だと思いますのでぜひ次も楽しみにしておりますありがとうございますまたよろしくお願いしまますありがとうございました今結果発表させていただきたいと思いますお願いします、えー、今回ですね2位になりますのが経営さんで15杯完食 で十八杯完食ということ で, おめでと、ありがとうございます。ますますチャンピオンマスクすぎ、次の大会に向けて意気込みをお願いいたします。はい、えっとー。そうですね。またこのー。こういった形の顔、またどんどんやっていきたいなと思いますので。これを見て、もし、なんかこう、僕もやってみようかな、私もやってみようかなとか。 何かこう刺激を受けたりとか心に何かぽっとくるものがありましたらぜひご連絡く だ, さるくださればと思います強いとか弱いとかじゃなくてやっぱり本気でやってるかどうかだと思うので僕は、はい、もしよろしければ一緒に戦いましょうありがとうございました 皆様の前回、はいえー、そのイベントで、家ンのイベントの方うで、まあ、ご一緒に食べられた経験もあるとてことだったんですけど、はいまあ、こういった戦う、大会って形は初めてだと思いますが、す今回いかかがでしたか一応、あの席の場所も、はい、あんまり見ない場所で、はい、ポケットもただひたすら食べられていけるかなと思って遊んでるんで、でもやっぱ、ちょいちょい、ね、何枚 さんはい、食べましたかっていうのを T シャツを焦ったりもしたんですけど、だんだん自分のペースでそれに追いつけていなくなるので、ゆっくりゆっくり自分のペースで後半はいくなって感じで本当に後ろから見ていてもあの、K さんは最後まで焦らずに。 ご自身ののスを食べられたに本当に印象的だったのでこの初めての大会で慣れてるチャンピオンと、まあ、お二人いましたけれどもだから本当にね2人ともですね最後まで、まあ、悔いのない食べ方ができたんじゃないかなと僕らもですね思っておりますおようございますさあですねこのま、ね、た。今回のガオーに関しましては、はい、初めての試みということで、はいえー、今までですね戦っている選手のみではなく、はい、新人の方をね でできるようなす、まあ、すごいがあっておりままましたがまだまだですね、えー、告知の、えー、力不足のため知らない方も大勢いらっしゃると思います是非 で, ですね今回の顔を見ていただいて「我こそは」という方がいらっしゃいましたら次回大会にね絶対に応募していただいてこのマックス続きをですね倒していただければと思いますなのでですね是非次回大会も楽しみにしていただいて「我こそは」という方は是非是非顔に応募ください ということで、えー、本日ですね、ガオを修了させていただきたいと思いますご協力いただきました、ラーメンショップ石川店の店主さんそして、えー、今回ですね、ご視いただいた選手の皆様、スペーカップの皆様、ありがとうございました話した今回、ほとんど情報がけんちゃんにやりたいぐらいしかなかったので<笑>、まあ、そこで、まあちょっと どういう感じで試合の流れが来るのかなと思ったんですけど、あのまあ、見てて、そこまでガンっていきなり食べる人がいなかったので、まあ、次、また大会があるときには、もっとすごい新人さんとかが出てきてくれればなと思 い, いやー、楽しかったです、本当、呼んでもらえて嬉しかったな、やっぱりちょっと昔を思い出しましたね、見てると。できればちょっと表情を見ながら見たかったなっていうのはありましたけど。はい 新しい人がどんどん出てきて、またもっといろんな方が出てきたらも盛り上がるんじゃないかと思って、初めての経験だったんでね、はい、もういい経験させてもらいました、本当にあれでしたもんね、一回も触れることなく全部提供できて、そうですね、よかったです、でもそうほら、知らない人たちもいたんで、はい、逆に新しく新鮮に見れましたね。まあ、いつも MAX そソースマックスのズキしか見てないんで赤の人に出会えたらよかったね、うん、いやさすがのマックススズキでしたね<笑>やっぱりなんだかもなはいそう、50杯ぐらい出たんじゃないですかね 50? うん、そこぐらい出たと思うまだけど、うん、またか機会あればはい、よろしくお願いしますダーベンショップ石川店よろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします自己申告は起せたんでこのそうそうたるレベルの方達に恥じないようにできたのかなとは自分では思って。 今日はマックスさんたちお他の方鈴木さんをちょっと倒そうと思ってました。 本嬉しいですケンチャンネルで YouTube の方やっておりますので、えー、動画を通して少しでも多くの方にケンチャンネルをご視聴していただけたら嬉しいですよろしくお願いしますもうね、楽しいマジで超楽しかったもう何が楽しいって戦えることやっぱね戦う場の空気って最高ね、うん そして改めて俺はプレイヤーなんだなと思った、うん、<笑>そんな感じかな